こんんににちは、藤森ででです。す、えー。今、日本の、えー、東京に住んでいる高校3年生です、えっと、父親が日本人で母親が母、えー、中国人なんですけれども、えー、上海に行った時に国際学校に通ってたので、えー、英語日本語中国語3カ国語をしべれます、えー、でその中で経験したことなんですけれども日本語の素晴らしいところっていうのはやっぱり和歌にも見られるような 多彩な表現力と、えー、奥ゆかしい、えー、感情表現などにあると思います。えー、これを見て日本語に興味を持った方は、ぜひその奥深い表現などを、えー、見て感じて、えー、触れてみてください。ありがとうございました。